はいおはようございますラスクラでございます今回の食材シンプルでございますよいしょい今回はねこちら和牛のサーロイン肉でございますこれねバカでかいわ<笑>こちらのお肉を使ってステーキ焼肉ローストビーフとこのね3種を作って本日はお肉を味わっていこうと思います こちらのお肉をね一旦切り分けたいんだよねローストビーフ用にでこれ5キロだから5等分で1キロでしょまあ い, いやとりあえず切っていきますこんぐらいあれば十分かなちょっとさこれやばくない 半分切りましてと、えー、今回の下味はマジックソルトのガーリックですねにんにくと塩って感じでございますでっかいからさあのどれだけ下味をつけていいかわかんないんだけどへへへへうまそうもう絶対うめえなこれで 黒胡椒とオッケーお肉をジップロックに入れてといやいや入ったよしオッケーお肉2つともこんな感じで密封いたしましたのでこのね我が家のコンベクションオーブンで ロースよいしょはいよいしょよいしょこれねマジで便利なのよジップロックのままねこれ入れられるんですようーんどれぐらいだろう2時間ぐらいかな厚みがあるのでちょっと様子を見ながら火入れをしていこうと思いますその間にだ ローストビーフのソースとか、まあ、焼肉用のね、漬けだれとか作っていきたいんですけど、付け合わせのね、まあお野菜とか、今日ね全く買ってきてないんですよ。<笑>だからね、ちょっとこの間にお買い物しに行って、必要なものを買ってこようと思います。えー、お買い物行ってきまして、必要なものをいくつか買ってまいりましたので、とりあえずできることからってことで、焼肉用の漬けだれ こちらを作っていきましょう。まずお水を300とお醤油を150とで料理酒を20ぐらいちょろっとここにこれにんにくねすりおろしていきます生姜しょうがもすりおろしと ここにお砂糖とで火にかけていきますこの状態でねひと煮立ちしたら弱火に落としましてそのままね30分ほど火入れをしていきたいと思いますこの間にね、えー、ローストビーフ用のヨーグルトソース作っていきましょうまずは、まあ、こちらのねプレーンのヨーグルトちゃんここに マヨネーズとほんのりとレモン汁ですねお塩を少々とこれは僕もうね分量とかはよく分かりません<笑>味見しながら感覚で作っておりますうんうんうんこんな感じでね、えー、ヨーグルトソースは完成でございますこんな感じです 焼肉用のお肉切り分けていきましょうかそしたらこんな感じこんな感じでおいこれでもなおさこの厚みを<笑>えマジこれどうやって切ったらいいの<笑>まあいいや間違ってたらごめんね<笑> した方がいいよ、ね、ちょっと先にカットしてあの牛脂的な感じで使おうのね知識のない人が塊肉を触ったらてんやわんやするね<笑>あ全然筋流れが逆じゃんこれだったらさこう切んなきゃいけないわけでしょそういうことだよねそうすると これこういうことかああ俺やってんなこうじゃん絶対こうじゃん<笑>だってさこれこれが最初に切ったやつねこれ後から切ったやつね絶対これだよねバカな俺でもわかる<笑>ミスったやつこれ筋切んないと無理かなまあ硬いよねこう切んないと 絶対硬いよいやーこれお肉屋さんが見たら絶対怒られんな俺<笑>てかお肉屋さんじゃなくてもさこんないいお肉の切り方間違ってたらそりゃ怒られるわコメント欄ではぜひね皆さんあの優しくしてください肉さばくのってこんなむずいのねええそしたら こちらのねつ、えー、けだれの方につ、えー、けていきますよっいってらっしゃいいってらっしゃいいってらっしゃいういっ飲み込んでと<笑>そしたらこちらねローストビーフが完成するまでは一旦つけておこうと思いますもったいない、うん ということでこれできたんで開けていきましょうえー、ううはいもうバカうまそういやこれも肉流れとかだってあるんでしょわかんないよ<笑>まあいいかうわいようんこれちょっと見えるかな赤いけどね 絶対うまいと思う。いただきます。ははっで、はっちゃった。バカうめえな、これ。こんなローストビーフ食ったことねえわ。<笑>盛り付けましょうってことで、まずこちら、ベビーリーフですね。これはまぁ、ズバ よいしょ一皿目のねローストビーフこんな感じで完成ということでそしたら次にね先ほど漬け込みました焼肉のお肉もね持っていきましょうちょっと漬けたれもしかしたら濃かったかないしょそしたら一ポンとと。 シフトのセンスってむずいよないセンスな<笑>いやちょっと寄せようこれ上にってよりかはちょっともうねよくわかんないからセンスこんな感じで焼肉も完成でございますそしたら最後この お肉の切り出しですね。これぐらい厚み。焼けるかなうん。はい。今日さ、こんな食う予定じゃなかったんだけど、作りすぎたかもしれない。い、えー、しょ。は い, いっ。ってことで、ステーキ肉も。 こんな感じで切り出しました3品ね、えー、料理の方が終わりましたので焼きながら食べていこうと思いますはいということで、えー、ただいまね準備完了いたしましていろいろと量がありすぎて画角に収まってないんですけれども早速ね食べていこうと思いますそれではいただきますまずはじめにこちらね ローストビーフからいただいていこうと思いますめっちゃうまそうとりあえずそのまんまかなローストビーフちゃんいただきますうまっ<笑>うますぎだろこれ柔らか 全員うまいって言うよこんなん<笑>は<笑>なんかうますぎてねパンと乾燥が出てこないうんそれぐらいうまいまあ筋ねぶっちゃけ残ってんのやっぱ多分切り方が悪かったのかでもその筋が普通にねプンって切れる柔らかすぎる もうちょっとこれ、我慢できないわ、うん、乾杯はぁうま、んうんうん、そしたら、焼いていっちゃいましょうか、これ <笑>バカでかなんじゃこりゃうわっ、えー、熱 っ, っ, っこれ焼くの逆だったな焼肉肉奥だったわっ焼いてる間にローストビーフと。 <笑>いやマジでこんなにうまかったら言葉とか出んねやよいらない余裕でねこの厚みこれぐらい厚いんですけど全然噛み切れる てたヨーグルトソースもかけてみます完全にうますぎて忘れておりましたヨーグルトソース漬けでございます絶対これぶうまいよ<笑>うまうカルビいっちゃいましょうこれ白飯と一緒にいただきます まんかまんかあっほんとに食べた瞬間ちょっとやわらかすぎてあれまだ生って思うぐらいやわらかい<笑>待って待ってこんな分厚くてこんなやわらかいの食ったことないかもしれない ケーキもひっくり返してみましょううわ<笑>やっべえこれやっべえ<笑>これやばい今日俺やったなこれ贅沢しすぎていろんな人に怒られそう今日本当はいろいろねこう話して食べようと思ったんだけどもうんて言ってんのか全然わかんないうますぎてよくわかんない いつもあの家動画はねあのしゃべり系メインで撮ってますけど今日はね食べる系メインでよろしくお願いしますお肉ってさ、まあ、焼いたりすると結構時間がかかるんで食べ終わるゴールが見えない。 もう一枚ステーキ肉、並行して焼いて帰るないとダメだな。間に合わん。なんだかんだ、残りもだいぶ少なくなってきたな。最初の3分の1ぐらいやっぱり油が結構多いので、まあ、水分っていうのかな、液体になる部分が多いし、実際食ってる量よりも、結構ね、軽く感じちゃう。 うんうん、うん、ひとまずねこちらのローストビーフのお皿は完食でございますこれ実はもういいんじゃねこれがね、えー、ただいま焼けたステーキでございますやべえなこれ絶対うまいやついや全然入るじゃん いやなんかっこれだよ。いやーこれっすよこれ。できます。はあ。これ優勝だ。抜群にうまいぞ。やば。こ<笑>れこんなステーキ食ったことねいぞ。 もうね、こんだけうまいステーキ食ったら笑うしかないうわまずかよこんなうまいステーキ食えるとかマジ貴族じゃんあっいわういやばいやばいこれはちょっとね1枚目に比べると薄切りなんでもう揚げちゃいましょうこれマジかいい肉食べるとさ 一つでこんな贅沢な気持ちっていうのかないやなんかもう浮かんでこない言葉が、はあ、いや最近さ本当に年取ってきて以前に比べるとマジでね油食えないんですよ <笑>ただねこのお肉は重さが全然感じないうまいや、うん、あ一枚目完食でございますす<笑>ごいい。うますぎて忘れてたは言うの 正直に言うと、あの肉仕入れたらね、それなりに高いのよ。それなりっていうか、かなり高い。<笑>でも今日は、思い切ってね、買ってよかった。マジで。<笑>知らない方がよかった。うまい肉に出会っちゃった気がする。うん。うん。ご飯も完食と。 あ、もうこんだけか。マジか。いやー、たまんねえなー、これ。よっ。マジでさ、ステーキほんとに柔らかくて、5センチぐらいあんのかなそれぐらい分厚いステーキなんですけど、1往復半ぐらいで、そこまで切れんのよ。5、2、3と。いや、2往復でした。<笑> 二往復あれば、全部切れる。うん。いや、なんだかんだ、今日。このお肉の仕込み二、三時間くらいかかったのかないや、でも、そんだけ時間かけた買いがありました。全部うまかったな。 さすがに、まあ、ビールとご飯とお肉と全部合わせると 5kg 以上にはなってるんでね十分お腹いっぱいではあるんですけどいやーもういらないとかもう食べたくないっていう感じは全くないむしろなんかねあーそっかもう終わりかみたいな儚げな感じがする そしたらこれが最後の焼肉とうん、で、最後のステーキと、うんはあ、ごちそうさまでした、はあ、今回の食べ方はね、まあ、シンプルにステーキ、焼肉にローストビーフと まあ、3種類ね、まあ、作ってみて食べ比べをしてみたんですが個人的にはねやっぱりステーキねうまかった脂<笑>もねすごく甘めではあるのでしっかりねあの焦げ目がつくぐらい焼くとその、ね、甘みにこう緩急がついてそれがねうまかったねていうか信じらんないぐらい柔らかいはぁ、あ、切り方をミスってたことを加味するとあんだけミスって たのにこんなうまいものになるのってまあ、それぐらい驚いたし人生のお肉の中でトップレベルにうまかった一品でございました今回買ったお肉につきましては栃木のねまあ、以前からねあの進行がある焼肉屋さんにね、えー、ご協力をいただいて業務用のね和牛のブロック肉を、えー、購入させていただいたのでさすがに皆さんはあのサイズの和牛を買うのってねなかなか難しいとは思うんですけれども まあ、小さいね、和牛とかでもしっかりうまいものはいっぱいありますんで、ぜひなんかの節目、まあ、ご褒美とかにね、和牛を買って、こういったね、いいものを食べて、えー、幸せな時間を過ごしてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。